言葉が出てこない長瀬角に、心配優しくフォローするメンバー5月22日には平野市、420、6岸優太二20、7神宮寺優太二2五5が同グループを脱退し順次ジャニーズ事務所からも退場することが発表されておりキングプリンスを残る長瀬と高橋海人23の二人体制で活動することに。 そんな状況の中、長瀬は俳優として死死封じんの働きを見せている。長瀬さんは今年に入って1月期、ドラマ夕暮れに手を繋ぐ TBSK に出演。また、3月3日公開の映画ドラえもんのび太と空の理想郷ユートピア、東宝では声優にも初挑戦しています。さらに、まだ正式発表はされていませんが、4月期の日曜劇場。 ラストマン、全盲の捜査官、TBSK の撮影に参加している姿を、女性自身、2023年2月28日配信が報じています。そして、11月10日公開予定の映画、法廷遊戯では主演を務めることも、これだけ役者として仕事が続けば、過労を心配されても仕方ないですよね。テレビ揮者。 長瀬は高橋と共に冠番組キングプリンスル。日本テレビ系を3人が脱退以降も継続。また NHK ザ少年クラブプレミアム、BS プレミアムの4月以降の新マックも2人が就任することも決まっている。そんな中、3月22日に4時間にわたって生放送された日テレ系音楽の祭典。 プレミアムミュージック2023で、長瀬はキングプリンスをとしての出演だけでなく、女優の吉根京子26と共に司会も担当した。その事前告知として、番組公式ツイッターではメンバー5人で意気込みを語る動画が投稿された。グループの中で告知を仕切る長瀬だったが、途中で、ええ、また、ええ、言葉が出てこない今日、 問い点を向きつつ、次に話すべき言葉が見つからず、表情には疲れが見える。これには、隣にいた騎士が、即座に、いいよ、見つけるよ、どういう形を言いたい。と優しくフォロー。永瀬も、ええ、まとめに入りたい。と、進行したいけれどもできないもどかしさを伝え、騎士が、まとめに入りたいね。と永瀬に代わって進行。 平野も騎士に対し、いけるいける、騎士君そのまま。と促し、その後は騎士が進行を引き継ぎ、最後は5人とも笑顔で番組を PR した。こうしたことが積み重なりネット上では、一回長瀬を休ませよう過労死しちゃう。長瀬連さん働きすぎでいつかプツンと糸が切れちゃわないか、心配。過労死の基準とか言うに超えてるよね。新しいお仕事の発表ある。 たび嬉しさより心配の方が大きくなってます。言葉出てこないって長瀬くんかなり疲れてるんじゃないか、とファンから心配の声が上がっている。キングプリンスといえば、平野さんも2021年頃にドラマや映画の出演作が続き、並行してグループ活動も多忙を極め、激やせぶりが心配されました。 後に雑誌で、疲れやストレスにより免疫力が低下した際に発症すると言われている帯情報疹を患っていることも明かしています。それだけに、ファンは長瀬さんの心身の状態を不安に思うのでしょう。芸能事務所関係者、長瀬は昨年11月の3人の脱退発表直後、自身のラジオ、 キングプリンス流瀬角のレディオガーデン文化放送で25分にわたり涙声を交え3人の脱退の経緯を明かしている。3人が辞めたいって思っていることもショックやったし気づかれへんかった俺もすっごい何してたんやろと思ったし、と辛い心情をとろしつつ、新たなスタートラインじゃないけど俺とアーマーの2人がキングプリンスを残してよかったなというか、 その判断が間違ってたとも、俺らは思いたくないし、と、二人でグループを続ける決意を語っていた。三人の脱退に動揺するファンを思って長瀬は過密スケジュールでもキングプリンスを守ろうと必死に頑張っているのでしょう。それだけに目の前の仕事に全力でぶつかっていますが、彼自身も精神的に辛い部分はあると思います。芸能事務所関係者。